これはうまく確認のところを見てください。半<笑>分に分ければいいんですね。そうです。えっと、じゃあそ こ, こまでできたら、十三のトリウムを各端に差し込んで、右側に赤のクリップをつけてラッシュに。 伸かして、うん、ストローに開け、伸、は、ば、い、して落、うん し, うん、しました、うんうん。ちょっとこっちがこっち側が黄色が気が<笑>、うん、黄色が広がり本来その寒天がこの綺麗な緑色になる予定だったんです。黄色が広がっているので、うんねうん、ということはあの三 水素イオンとか今出てきたかな。 で次はこっちです、ね。HCL で。<笑><笑>の方は、プラスの方に青色がこのつの括弧一1番、F と NF のように違うものを引き付ける役割があるので、P <笑>からナトリウムイオン。 って。<音楽>